ポンペルミー地球生まれ、地球育ちの異星人、イーバメテオライトです。どうもどうも、どうもどうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも。はい。今日はね、落ち着いた髪、落ち着いた顔、落ち着いたね、洋服の方でやらせていただくんですけども、えー、今回はですね、コロナに関する警告の動画になります。コロナについて知りたくないよ、とか、コロナ、 今もう散々大丈夫ですって人とかね、あの、気分を害されそうだなって今感じた方は、あの、ご視聴をおやめになられてください。すいません。バックバックバックバック。大丈夫かな<笑> じゃあねこれから何を話すかについて話していこうと思いますこれからはですねあの私イバメテオライトが年末年始にコロナかかりましてその体験談ですねあの体験談のお話をしようと思いますでじゃあ今熱何度あって何度あってみたいな話すんのって言ったら違くてえっと味覚と嗅覚がどっちもらもですねのあのお亡くなりになられた状態になりましてあのー どちらも機能していないな状態味覚味がしないし匂いもしないっていう状態になったんですけども、えっと、それの時にいろいろねお正月年末年始クリスマスのちょいあとぐらいからねかかってたんですけども、えっと、何が想像されますでしょうか料理としてうんうん、うん、おせちおせちあるねうんうんうんうんうんうんお雑煮うんあるね うん。それらすべてを、えっと、今想像していただいた豪華天爛な料理あるでしょそれを全部私、ほぼほぼ、えっと、味覚、嗅覚がない状態で楽しませていただいたので、えっと、それに関する、えっと、いろいろなね、それ以外のものも食べたんですけども、えっと、食レポを今皆さんにお伝えして、 行こうと思いますこれは警告動画になります。本当に、えっと、良いことがないです。なので、皆さんも感染対策しっかりして、あの、舐めないで、本当に命に別状がないとかじゃなくて、舐めずにかかっていきましょう、コロナに。かかっちゃダメか。うんと、あの、かかっていきましょうは、あの、喧嘩する方のかかっていきましょうね。あの、疾患する方のかかるじゃないよ。これ、ダメだな。 はいはい、はい、じゃあね一つ目一つ目私がいただいたのはゼリーとプリンこれはね、あのー、病人のマスト食ですねでこれは味覚嗅覚がなかったらどんな感じなのかっていうと、えっと、大変ねえっとテイスティーになりますテイスティーそう味はわかんないんですけどねテイスティーです ね、分かんないあの人間って、ま、目隠しされたりだとかすると耳を耳から情報を得ようとして耳の情報量が、ね、脳みそとして脳みそとして<笑>多く、ね、処理するっていうみたいなのあるらしいんですけれどもそれみたいな感じでね口の中の食感を司るものがねなんかものすごく働いてるんですよねすんごい美味しかったのすんごい美味しいの。 プリンとかさ、ゼリーでてトゥルトゥルじゃん。あの、みんなが思うほど倍トゥルトゥルに感じます。口の中が。私、私ね、個人団なんだけど、トゥルトゥルだなって。美味しいなっていう感じになりました。なので、これは私、二重丸ついてますね。テイスティーです。すんげー楽しませてもらいました。ありがとうございますって感じです。じゃあ次、二品目。二品目はですね、餃子です。 私のおうちねえっと年越しの時に餃子を食べるっていうところがあるので餃子食べたんですけどもえー、っとこれは三角ですね三角ですえー、っとしょっぱさ的なのはあの分かったしょっぱさ的なのはすごく分かったんだけどえっと わかる餃子の肉汁がじゅわーっとみたいなっていうのはなくて<笑>、肉汁の旨さとか、ネギ、ネギネギ な, なんか野菜の美味しさみたいなのはなく、えっと、皮のもちもち感とお肉の食感の違いっていうものをすごく楽しんでおりました<笑>、ねゆで。ゆで蒸し蒸し ゆで餃子みたいな、半分ゆで餃子みたいな感じの焼き餃子だったので、すごいね、皮がもちもちして美味しかったなーっていう記憶ですあ。ちゃんとね、えっと、私は醤油にからしとかラー油入れる、酢とかは入れないタイプなので、それで楽しんだんですけども、あの、わかんなかった何一つ、つけても意味ないけど、なんとなく、なんとなく意地でつけてました。あの、こう、ばちゃばちゃ、マニャ、バニャって。 これいるいらないね。<笑>はい。次はですね、次はね、おこたの相棒、みかんです。みかん食べたんですけども、えっ、ー、と、これも三角ですね。えっ、ー、と、酸っぱさの酔いみたいなのは、シュワシュワみたいな感じなのは、口の中で感じるんですけど、いかんせんね、喉も痛いので、その酸っぱさが何になるかって言ったら、あの、喉への刺激になっちゃうんですよ。 喉への刺激になっちゃうもんで、あのー、全然ね、みかん本来の美味しさを楽しめたかと言われたらそうではないと思っております。はい。じゃあね、次も刺激物ですね。みんな意外だと思います。スポドリです。スポドリはね、私ね、バツつけてます。<笑>バツつけてますね。バツ、バツつけてますよ。なんでかっていうとですね、あの、ほぼほぼ水なんですよ。味がないと。冷たい水なんですね。 に対して、冷たい水って、あの、刺激がないからいいじゃないですか。わかる刺激がないから、安心して飲めるところがあるのに、あのー、喉が痛いんですよ。スポドリは飲むと。傷口に塩塗ってるようなもんなんですよね。でも、必要な栄養分が入ってるっていうのはわかるの。で、スポドリの助かる部分って味が結構多々あるじゃないですか。 ないの。ないの。<笑>なかったんです。皆さんもね、かなりね、スポドリに関してはね、熱が出たとか、喉が痛い、鼻水が出たっていう時に、すごく信頼を置いてると思うんですけども、飲んでください。喉痛くても飲んでくださいとは思うんだけど、やっぱ食欲落ちちゃいますから、私の場合はね、あの食欲は残ってくれたので、うん。 飲めたし食べれたんだけどない人元気がない人はスポドリ無理だったらゼリーでも食べてくださいほんとにゼリーがいいからゼリーがいいからあ の, の飲むゼリーとかもあるからさ飲むゼリーゼリーは飲むは全部<笑>はいというわけでね次いきますえー、っと次はおそばですおそばです そう温かいそばをいただいたんですけどもえっと麺麺はね良かったです食感とかもねすする楽しさっていうのもあるしなんかねあ楽しさとかなんかそういうことを私すごく言ってると思うんだけど味がないと食事って飽きちゃうんですね量食べれなくなっちゃうんですよなんか私の体験なんでしかないんだけどあのー ご飯を食べるときに味がないと集中できないし、飽きてきちゃってお腹がいっぱいだなって思っちゃうの。少し、だって麺を3回すするだけでお腹いっぱいってこと絶対ないじゃないですか。でも、それがありえるんですよ。なんでかって言うと味がしないから飽きちゃうんです。あ、他のことしたいなになっちゃうんだよ。楽しくないから。だから、皆さんはね、この動画見て、あのー、 見たときにあーなんだって思うかもしんないんだけど、ちゃんと見て<笑>ごめんね。うん。ね、これ編集するの？めっちゃ大変だなって思いながらやってます。えっ、ー、とーそう。麺麺は良かった。麺は良かったです。私にとっては食感も楽しくてで、そばに関しては七味が入れられるから、あのー、辛さってあの味じゃなくて痛みだから。 味的にでも味覚を感じることができて飽きずに食べることができたなと思いました。はい。で次行きますか。次はお雑煮になります。お雑煮はですね、うちは醤油だしのお雑煮でして、あの普通にえっ、ー、と水で戻した乾燥しいたけとえっ、ー、とあとネギとかお野菜、人参だったりだとか入っててで鶏肉がゴロゴロ入っててお餅も入ってるみたいな。 大変良かったね。なんかね、食材がいっぱい入ってると食感の違いがあるじゃない。食感の違いがあるとね、食事が楽しいんですよ。あ、美味しいな、美味しいな。次、鶏肉かな。美味しいな、美味しいな。まあ、味覚はなかったんですけども、美味しかったんで、大変ね、よろしかったです。大雑煮はね、いいんかなと思います。でも、まあ、あの、お餅なので気をつけて食べていただいて、うん、元気になっていただきたいなと思っております。はい。 じゃ、次、次がですね、えー、4人前1万円の寿司。えー、4人前1万円の寿司はね、あの、ツです。あの、ツです。寿司じゃんって。寿司って、めっちゃシンプルだけど、繊細な料理とされてるじゃないですか。こう、ネタがあって、米があってっていう。で米に空気が含まれて、みたいな。こう繊細な味とかわかんないんで、あの口の中がただ単に米の、 米粒の感じがすごくあるのと、グニョグニョしたものが口の中にあるっていう感覚ですねお。美味しくはない。楽しくもない。なので、あの、コロナの時に寿司を食べることはやめましょう。<笑> ま、個人差ではあるんですけどね。私の場合は、なんか、うん、あ, あ、ごめんなさいってなりました。私は赤身と中トロの違いが分からなかったです、ま。通常時でも分かるか分かんないんですけども、まあ、イカは良かったです。イカは好きですね。うん。食感が、こう、カむカむカむカむって感じだったんで、美味しかったです。はい。で、次行きましょうかね。次はね、アエグミ。アエグミは、ハテナがついてますね。えアエグミはですね、味のない消しゴム食ってるみたい。 ああいう亜鉛グミってグミサプリだったんですけどもあのグミサプリは、えっと、味がついてることによっていろいろ紛らわせてる部分があると思うんですけども私ですねその紛らわせの部分が、えっと、何がためにあのグミグミグミグミグミグミグミグミグミあ、まあ頑張って食うけどみたいな感じでしたはい。 次いきますかね。次はほうれん草のポタージュです。これはね、丸ついてました。えっと、とろみのついたあのお湯で、なんとなくクリーミーで、ほうれん草も入っててうれしかったよって。で、雰囲気も、えっと、美味しかったです。はい。以上です。今のところ以上のレポートになります。 ありがとうございました。まあなんかね、何か続きが出せたら、出せたらっていうか出せない方がいいんだけどね、あの、早く直したいと思います。ありがとうございます。